皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月25日。メリークリスマスの2日目ということで、いつものアレが届きました。店長、もとい、晴天の使いさん、ありがとうございます。それにしても、見たことのないアクセサリーをくれましたね。新限界諸行のアクセサリーって、これでしたっけ違いますよね。そうです。これはアレです。次のコインボスの討伐報酬アクセサリーです。 こういうパターンって今までもありましたっけとてもありがたいです。というわけで、早速レイネさんのところに行きましょう。噂の第二伝承合成というやつです。あまりにドキドキしてしまったので、大地の大流玉のロックを外し忘れていました。これで大丈夫です。さて、どういう風になるんでしょうか。なるほど、いきなりプラス2になるんですね。 このままでも今までより最大 HP が10くらい増える計算ですね。というわけであとは全部の職業に転職して装備し直す作業が待ってますね。モンスター格闘場の装備品変更作業もありました。仲間モンスターの装備もチェックしておきましょう。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。